なので、これ、ご前中言いましたけど、成長していくための戦略と準備って話を言ってたと思うんですけど、まず明確にだから思い描かないといけないのは、やっぱり、この自分の指定体っという事業が社会に対してを与える影響が何なのかっていうものの延長線上が戦略に絶対なるんです。最終的に。いろいろ堂々巡りでいろんなところに行ったり来たりするんですけど、 最終的な戦略というものが、この一本の水上に通ってくるということになります。なんで、まず皆さん、あの、このコロナの時代ですからやっていただきたいことですけど、まあ、宿題でもしやられるのでやっていただきたいんです。これね、本気で死ぬ気で考えてもらいたいんですよ。やりたい方は。この2番を。で、死ぬ気で考えてもらったものを、まずは、そういう、なんか YouTube のアイとか、もしくは、こういう生態のリピートするという場面とか、という場面とかで入れると、 皆さんがでに使っておられるツールは、それだけで一番またあるわけですよね。で、要は、あの、そういうふうな状態に近づけていくっていう、その力こそが、はい、まずは、ミッションを事業に落とし込む一つの戦略になりますよ。というふうな話を一番最初にさせてもらいますね。 なんで、これは即効性はないですけれども、まあ、準備なわけなんです。で、その中で自分が最終的に、こう、どんな影響を与えてるのかっていうことが、もう、あらあらとですね、目に見える。目に見えるっていう状態にするのが、実は経営者の仕事です。自分の思い描いた、 まず皆さんいろいろおっしゃっていただきましたね。社会に出してると、習らしいんだけど、いろいろあるんですけど、それが目に見える状態にすることが実は経営者の仕事です。はい。で、目に見えるために何にせなあかんのかなってことを考えていくときに使うのが戦略であって、今やってるダイレクトレスポンスマーケティングって、これ私がアメリカから仕入れてきたのて日本のマーケティングに使わるわけですけども、ただリアルでも 使, のを使ってるっていう戦略で、 まあ、最初のいわゆる新規集客とか問い合わせの件数に関しては、まああのー、戦略の効率が高いから、あの他の生態とかに比べてまあ勝てるよねっていう状態になってるわけなんですよね。なんですけれども、それだけだと生態が社会に与える影響が完璧には完結しないと思うんですよ。まあ、それはさっき話した通りなんていで、何の意味も分かっていただければなんですけど、では何考えないといけないのかといいますと、 実際に皆さんが、その今おっしゃっていただいた社会に名前が出る影響を目に見えるようにするためにはどうすればいいのかというのを、3つ目、これ考えてもらいたいんですね。目に見える形にするためには、一番何をしないといけないのですね。中長期的に。これをちょっと考えるっていただくっていう時間を、まず今から取ろうと思っています。えっと、で、ポイントなんですけれども、皆さんの事業の成長というもの、 ね、ポイントは成長とか売上の規模を伸ばしていくってことをやっぱ皆さんどこかで考えておられると思うんですけれどもそれをしようと思った時に一番考え先に考えることは自分の事業が世の中全体にどういう影響を与えているのかってことと将来どういうふうな影響を与えている存在になりたいのかってことのこのさっきの2番をひたすら考えていくことなんです。でそれの大きさですってことで言うと。 成長の幅って。それが本当に大きくて偉大なものを例えばですけれどもワンピースとかですよねあのアニメのですよアニメのワンピースとかだとあの、えー、なんだワンピースを見つけるっていうあれは世界世界じゃなくて何なんだ海賊王になるすいません海賊王になるっていうふうな、まあ、そんな一番最終的に一番大きい目標だったりとか、まあ、それで多分あれなんですよねあのルフィはこの要はいろ 社会全体に何か影響を与えたんでしょうね。あの時代の中で名前を残したいじゃないけど、そんな形のすごい大きな理念があるわけじゃないですか。で、そのために身に見える形にしていかないといけないことは何なのかって言ったら、例えばですけど、まあ、ルフィの場合にね、たまに乗ってる船だったりとか、まあ、仲間の数だったりとか、まあ、どんだけの、こう、宝をいっぱい持ってきてるのかだったりとか、あれか、あと自分の懸賞金国語へルーキー言われてるそるじゃないですか。 なんでるんでしょう。ま、たぶああいうところが目に見える形で絶対通過点でいいことになるなっていうところを考えて、で、そこに自分のなんで始めたのかっていう理由をマッチさせていくっていうのが実は、この事業の舵取りの仕方なんですね。なんで、やってみて心の中でですね、このあんま社会に当たる影響とかピンとこんなって心の中で思うと思うぞでそんなこと当然なんですよ。 でもそれをいわゆる考えて考えて考えていってあ自分はこういうふうな形で世の中全体とか社会全体に与えている影響の存在に、まあ、なりたいななれるのかなっていうところが実は一番最初に皆さんが見つけるべきこのミッションディスカバリーの一つ方向性になってくるわけなんですねなのでチラシを巻くことも回数券を売ることもリピートトークをしゃべることもそれ事業じゃないですよ 事業をやるってことはどういうことなのかって言ったら、社会全体にどんな影響を与えたいかをまず自分で探すことと、でそれが実現した頃には、どういうふうな状態に、や世の中全体に見えるものに実現しているのかってことを、まず思い描くことから始める。で、それを実現させるために、自分の今現在との考え方と将来性とのギャップがあるから、それを、あのー、実現させていくための戦略として、チラシだったりとか、リピートトークだったりとか、そんなものが、 付随しててあるんですってい う, ふうな順番になななってるわけなんですね。なので本当に早く大きく成長されたい方は今言 っ, たこの言ったミッションとか使命とかの種なんですよねこれはしっかりと見つけられた方は永遠に成長できるし永遠に成長するための一番大事な原動力を手にされるわけなんですでもそれがあのむしろ時間かかるし自分のものはやっぱり自分で探すしかないわけなんですけどそれを考えないと要は ぐるぐるぐるぐる同じ場所を回ってしまうという現象も起こり得てしまうので、なんでミッションを考えないといけないのかって言ったら、要は今後の自分の事業の生態の伸びしろと、どういう方向で成長していけばいいのかが全部実は入っているからミッションを考えるんですよっ て, いうっていうのが今日の一番大事な考え方なんですね。それがよりクリアに大きく描ければ描けるほど、 やろうとする戦略の種類だったりだとか、あの、まだまだ言っないといけない知識だったりとかが、よりリアルに鮮明に、そして具体的に分かるようになってくるので、一気に早く成長することができます。なんで、今さっきやったワーク、あの、まあ、私ちょっと冒頭でちょっと言いましたけど、まあ、こんなすぐには実は分からないものなんですよってい う, うに言いましたけど、結局だから、一番いいのは自分が一生かけてやりたいこととかがいいと思うんですね。で、それが、あの、社会全体の利益と、 マッチするものであり、世の中全体が困っているものと、まあ、あの一致させるものというものを見抜いて、でそれを、要は解決するものとして、現実世界に自分が作り出すためには、どういうふうなあり方であるべきなのかということを、自分の今置かれている立ち位置から逆算して、それを実現させるために、日々進んでいくというふうなあり方になっていただくというのが、まあ、実は皆さんの あの、また店舗展開するのかとか、インフォするのか、物販するのかとかっていう、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、まあ、それの明確な理由になるのが、今やっていただいたワークの中に、実は入ってるんですよ。というようなことを、なんとなく分かっていただければ、えー、なあと思うんですけれども、いかがでしょうか、ね。